ずっと仲良しだとばかり思っていたのですが。どうも、政治いろいろの学部です。尿素水の輸出制限や、先日採択された米中共同宣言など、時代とともに変わりつつある中間関係。貿易経済面では、 長らく中国にべったりの韓国ですが、若年層の間ではどうやら中国様万歳と言えるような空気ではなくなっているようです。2021年11月14日付、朝鮮日報からの引用です。このところ韓国人の反中感情が深刻化しているという分析が相次ぐ中、在米韓国学者が 若者層の反中感情を、来年の韓国大統領選挙に影響を及ぼしかねない主要変数に挙げた。アメリカスタンフォード大学、ウォルター・エッジ・ショーレンスタイン・アジア太平洋研究センターのシン・義宇ク所長は10月7日、アメリカの非営利財団、コリア・ソサイティ主催のオンラインセミナーで、韓国の 20、30代で特に目立つ中国への反感が来年の大統領選挙に及ぼす影響を綿密に観察すべきだろうと語った。また、新所長は20、30代がイジュン順クを野党の代表に選び、本順表議員に高い支持を見せているが、二人には韓米同盟重視という共通点があるとし、 反中傾向のある20、30代と新米保守の間にできた一連の関連性は一時的な偶然なのかそれとも彼らが586勢力、1960年代に生まれて、80年代に大学へ通った50代とは異なる政治勢力として位置づけられるのか関心を持って見守っていると語った。新所長は、 若者層の反中感情の背景として、自由民主的価値と共に成長したからという点を挙げた。若者らが生まれた時、韓国はすでに先進的な自由民主主義国であって、反米感情と共に成長した586世代の活動家らが中国と毛沢党思想に同調しているのとは違うという。 セミナー後の本市の電話取材に対し、新所長は、反中感情は民主主義的先進国で広範囲に起きている流れだが、興味深いのは他の国々では高齢層の反中感情が強いのに比べ、唯一韓国だけは20、30代で反中感情が強いということ、と語った。とのことで、いかがでしょうか 歴史的に見ても緊密な関係にあり、90年以降は貿易面、経済面でもなくてはならない関係となっている韓国、中国。まあ、なくてはならない関係といっても、韓国が一方的に中国に依存しているだけなんですけどね。そもそも尿素水不足問題で韓国がこれほどまでに絶対絶命の窮地に立たされてしまったのは、 中国べったりの輸入体制を変えようともしてこなかったためであり、韓国政府としても未だに脱中国に向けたアボジャシンを一向に示せずにいるのが現状です。まあ、韓国の中国依存は過激なシソ想に染まりきったムンジェインが政権を握ってからより一層強化されたのですが、一方、個人レベルで見た場合、中国への依存、 中国による洗脳から少しずつ脱出しつつあるとの統計データもあります。それを端的に表しているのが今回の引用記事なのですが、では、韓国国内ではこのまま本当に脱中国が進められるのかというと、そこまでわかりやすい話ではありません。確かに大学生など若年層の間では中国憎ししとも取れる声が強まっており、 親中よりも親米をという意見が増えつつあるのも一面の事実ではあります。若年層を中心に反中派の伊純則氏、本準拠氏の支持率が共に高まっているのも中国への依存度が相対的に低くなっている証拠でしょう。しかし、だからといって韓国がノーチャイナに向けて本格的に動き出すかというとそうとは言い切れないようです。 中国への率直を聞いた韓国国内の街頭インタビューでは、世代や性別に関係なく、中国を別に憎いとは思わないとコメントする韓国国民。上の年代ではむしろ、多くの物的支援を行ってくれる友好国であり、ありがたい存在だという声もあります。尿素水の大幅な輸出制限については、確かに 不利益は受けているものの、時間が解決してくれるだろうと語る国民。何かと恨み事の多い奥義柄だと思っていたのですが、こういうところではやけに楽観的なんですね。一方で、日本についての印象を聞かれると、途端に感情的になり、日本と韓国の間には長くて深い歴史問題がある。一言も謝罪をしない、礼儀知らずな国、 など、日本にとっては到底信じられないような意見が続出。中には、日本は悪い国だとストレートに恨み事をぶつける国民もいて、歴史認識のゆみが如実に伺えます。まあ全ては韓国の捏造ばかりの戦後歴史教育の責任であり、インタビューに答える国民はある意味で被害者と言えるのかもしれませんが。 大体日本は戦後韓国に何をしたというのでしょうか戦前統治に伴う諸々の責任問題は共同宣言において既に解決していますし、慰安婦に至っては支払う道理がどこにもないのに多額の賠償金をやむを得ず支払っています。かたや中国は韓国に対し芸能人の国内活動を全面禁止したり、 ロッテグループを100店舗以上閉鎖したりとかなり強烈な外交的周知を行っています。これを嫌がらせと言わずとして何と言うのでしょうか。さらにコップ2 6の流れで採択された共同宣言では中国は韓国ではなくアメリカと手を結ぶ始末。ここまでわかりやすく礼遇されているというのに韓国国民が中国に対して 何一つ文句が言えないのはやはり中国に首根っこをつかまれていることをしっかり分かっているからでしょう。尿素水不足問題による国家レベルの産業危機は現在進行形で深刻化していますし来年以降は尿素水に続いてマグネシウムも枯渇に向かうだろうと見られています。中国が少しでも機嫌を損ね流出という蛇口をキュッ と締めるだけで韓国のライフラインは一瞬でストップし国民の命が危うくなるほどの窮地に立たされてしまうのですそのことがよーく分かっているからこそ韓国国民は怖い中国に一切何も言えず内心では文句があってもじっと飲み込んで水掛けのお世辞を言うしかないんです中国に何も言えないからといってそのストレスを